皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2022年2月28日日課のオーブ集めでネルゲルの速攻撃破を毎回狙ってますが成功率が低すぎますね体当たりの開幕チャージ時間があと10秒早いと簡単なのですが仕方ないです最近またキラキラマラソンをぼちぼちやるようになってきました 最新の展開ルート情報は追いかけていないので、昔のルートを回っています。それでも、アステライト鉱石がこの値段で売れるのは美味しいのではないでしょうか。これなら昔のルートでも、まだまだ戦える気がします。いわゆる外レ素材の光の石や、プラチナ鉱石も、この値段で売れるのは美味しいです。鉄鉱石が安いのは仕方ないので、ここだけはルートの調整が必要ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。